皆さん、こんにちは。今日は、大手まりのお話です。大手まりは、ヤブデマリなどとも呼ばれるスイカズラ科の植物です。似た名前で、コデマリというのもありますが、コデマリはバラ科の植物ですので、大手まりとは全く別の植物です。この木の枝の出方は耐性なのですが、 往々にして耐性に枝が出る木というのは剪定がしにくいものです宇津木とか白山吹とかその手の木は剪定がしにくいと私は思っています例えば山帽子などのようにこの左の図程度の枝の分岐の角度なら良いのですけれどもこの大出まりに関してはこの枝の分岐の角度が非常に鈍角で 場合にによっては直角に近いほどの枝の枝出方をしますそのため隣の枝と干渉しやすく交差枝や越境枝がすぐに生じてしまいますこれが自然樹形なのだから仕方がないとまあ放っておいてもよいのですけれども庭木として置いておく場合にはいろいろと問題が生じたりします今回は 剪定というほど大げさなものではなく一つの木の中で自分の枝同士が擦れ合ってしまったりする交差枝や越境枝を取るだけの作業を見てもらいたいと思います実際の枝の枝出方はこんな感じです。 どのように自分の枝同士が干渉してしまうかというと例えばここの部分は花が一部茶色くなってしまっていますねこれはこの手前にある枝が風で揺れて擦れて花が茶色くなってしまっているのですこちらの花は干渉する枝がないので綺麗に咲いています 次は越境枝の例ですけれどもこの後ろの枝は左の方から来ているのですがここで交差してしまっていますこういういわゆる忌み枝を整理する作業をしていきますまずは手前に出過ぎている枝を切り詰めます そして先ほどの越境枝を取り除きますこれですね切り残しをせず付け根で切り取ります ここにまた内側に入っていこうとする枝がありますのでこの下で切り戻しましょう外側に向かっている枝を残して切りますこの枝も内側に向かっています太くなってしまわないうちに早めに付け根で切り取りますこれも同じです この枝もこちらの領域から向こうの領域へと液晶していますので切り取りますこれは絡んでいるので少し切り戻しておきましょう こののの枝は奥の方から手前の領域へと越境してきてきいます似たような方向の枝が隣にあるのでこちらは取ってしまいましょうこの枝も後々災いしそうなので今のうちに取ります この枝はどうしましょうかね。足元が寂しくなってきたので残しておきますかだいたいこれで忌み枝の整理は終わりましたあとは出過ぎたところをちょっと切り詰めるぐらいにしときますあまり細かいところまで手を入れすぎずこのあたりが引き時です あこの二本も忌み枝ですね立ち枝です取ってしまいましょうこれは大きくしないための切り戻しです 高さを少し下げておきます。 もう少し下げますか先ほど残したこの枝ねやはり先のことを考えると取ってしまった方が良いかもしれません この枝も少し横に張っていますが、まあ花が終わってからこの辺で切り詰めればよいでしょうこういう木はあまり追い込まずこのぐらいの剪定でやめておくのが得策です剪定のほとんどは忌み枝の処理でしたよねこれは1年前の芽吹き前の映像ですこの状態でもどの枝が越境枝、交差枝になっているか またその可能性があるか分かると思います落葉樹の剪定は芽吹き前が理想的ですけれどもやはり花は見たいので剪定ゴミが多くなろうともやはり56月になってしまいますねなんか先ほどからいい匂いがします小マの木ですね 香りをお届けできないのが残念ですご視聴ありがとうございました